地元小田原澤田と申します。3年ぶりの小田原久保井ご開催誠にありがとうございます。おめでとうございます。そして本当にありがとうございます。えー、私たち澤谷がこのチームに負けないもの。それはこのお祭りを盛り上げよう。その心意気だけは、このチームもチームにも負けません。今、私たちができること、今だからできることを精一杯を精一杯を。 披露させていただきたいと思いますご声援どうぞよろしくお願いします